あそうですね簡 単, 簡単なところから入ってますのでえ先ほどの続きですが「ち」「水」「太陽」ですねお話ししましたけれどもえー まあ土をですねこう水の方にですね移動すると、えー、お水でですね、えー、育成をするというね、えー、育成をする、まあ、もしくは、えー、これがですね照明ですね照明でもただの照明じゃありません。ここですよこの 照明についてはですね、えー、これを栄養あのコンピューターがですね測ってくれると思います。太陽がどういうそのあのー、性質を持っているのかっていうことがですね、これコンピューターフィューターがですね、えー、探ってくれると思います。このなんていうんですかね。 なんったらカメラカメラカメラとですねえー、そうですね空間空間えー、っと測定測定 で, ですねまあ小さい微粒子でもですね測れるとでどういうそのあの要素があるのか例えば、まあ、こういう丸い小さいですね粒子をですね測定してくれるとどういうものなのかっていうのですねまあ今はもうできると思いますこれは。 でやってもらってこの照明をですねこうレベルアップしていくレベルアップさせるという作業がですね一生、えー、になってくれますねまあ今の照明だとあの弱いですからあのまあ2倍から3倍なのが3倍ぐらいなんでしょうかね まあ、その倍数もですね、あのー、コンピューターさんが測ってくれると思いますので、えー、大丈夫だと思いますで水に関してですねこれは固体固体として持ち運ぶと、えー、いうことでです工事次元ですね 運ぶとぶっていうことでえー、まあ一つは氷一つ目は氷二つ目は、えー、ダイヤですねダイヤダイヤモンド これもあの水からできているので、あのこれをですね水として再生できるそのやり方方法がですねわかれば、これも問題ないなということですね。まあ、先ほどよりもちょっと細かく細かくというか、まあ段階まあ、2段階目のですね説明をしています。はいまあ そんなところでしょうかまあもうこれはもう卒業ですねだからもう卒業できますとこれも卒業ですねですということです はい、あとあの植物のですね<笑>え植物のですね今後え今後というかえ 今, 後今後っていうのかな今後もしくは結婚婚ですね あもうこれはもうえ自動的に自由にという、えー、自由にで き, できると。という、えー、見分け方かな見分け方が見分け方が。見分け方が できればえっ、ー、と近づけるける作業ですねイコール種まき。 でまあ、流れになっておりますす食に関してですねなんかすごい今イ オ, ンイオンの匂いがすごいしてるんですけれども私あのね香りとかねあのものすごくですね高次元のですね領域でのその香りですとかあと音にはもうもうすぐその。 知ってしまううというねこの現在でですねもう分かってしまうってねここここに感じ取れることができるっていうその能力までですね、えー、レベルがねあの上がりますのでこういう道徳的なあの基本的な道徳的なというかあのことをですねどんどんど ん, どんその分かってくるとですね なぜかしらそのオーラの色もですね見えてきてしまうというでなおかつ素粒子もですね見えてしまうというでなおかつ夢見もですねあの教えていただけるというねそのメリットがですねあるんですねなのでそのそういうことをですねその で, きるようにできるようになるというかあのさせられるとですね やっぱりね、分かってきちゃうんですよ、やることが、こういう風に、やらなきゃいけないっていうねもう、もうレベル上がらなきゃいけないっていう、あのー、ことがですね、作業、現実としてですね、やらなければいけないっていうね、あのやっぱりね、どうしてもね、なってしまうというね、まあ、そういう方々はもうやっぱり、いると思います、というか、増えてきてると思いますで、増えてきてくれた方がいいんですね。 あの当たり前のようにですね生活しているよりも、本当に、ね、基本的、何のためにこう生まれているのか、我々がいるのかということをですね、あのー、考えたその方向性を、ですねしてさそういう作業していった方がいいなということが、ですねこれからの時代はもう本当に必要で大事になってくるのではないかなということですね。<音声>携帯うるさいんですよね 必要ないんですこれうるさいから<笑>うるさいかって携帯は必要なんですけどサービスとか、ね、のほにね売り上げに関することの情報のそのあれがうるさいんですねこれ必要ないんですね私にとってはもうお金の問題じゃなくてもうそういう商売のほがですね両引きじゃないんですね本当とは私もも う, もう物件借りてしまいましたけれども もうそういう時代じゃない、そんなことやってる場合じゃない、お金に、ねえーね、利益を得るために、ねですね、もうやってる場合じゃないんですね、そういうさ仕事の作業をやってる場合じゃないんですね、なので、もう本当に急いだほうがいいっていうね。ということで、<笑>まめあにですけれども、今10分ですね。あのー また で, ですね再度、えー、説明してみました、はい、本当に健康、健康で、<笑>まあね、うん、年配者の方々すごく力尽してますし、ですね、まあ、それだってね、そういうふうな方々がその全員ねあの、そういううに生活してればいいですよ。 ですが企業とかですね、まあ、国もそうですしです、ね、もうそんなこと言ってる場合じゃないくなっちゃってるんで す, ですねだからもうその中でですね選択してですねそのやっていかなければいけないともうこれはもう空気もですね本当に汚れてきてしまっていてですねあのソ 連, ソ, 連ソビエト えーえー、ですね、もう地下にあの都市をもう建設してしまっていると、えー、いうこともありますし、またアメリカもですね、その何ですか、なんかこう飛ぶあのちょっとちょっと小型機みたいなのを全然いっぱい作ってそれをその 何ですかさあの操作して何かやるとかですねなんか変な風になってきちゃってしまっ て, ま, ってますからねあの海もですね汚れてしまって、まあ、あの魚介類も魚の 類, 類ですとかですね大量死しているという現象もですね、まあ、2011年、まあ、その前からなのかな あの怒ってますし本当に食に関してですね危機的<笑>もうあの本当にやばいでもうその中でもいいその、まあ、植物ですとか、まあ、考え方方法ですね試行、まあ、錯誤してやられて行っている方もいるということでですねあの関明夫さん 都市伝説の関彰雄さん、えーえー、の, その番組 で, ですねあのー、まあ本当に振り分けあのー、なんですかえっ、ー、と何ですか選別<笑>人工人間選別みたいなのですね あのもう2018年頃にはですね、もうそれがあの、えー、発動しますよみたいなことで、番組でやっていましたけれどもあのそれ、そういうこととかですね、あるので、ですねどうなっちゃうのっていうね、感じもあります。そしてママイイナナンンババーカーーカド が、どういうふうにですね、起動していくのか、これから。それもですね、あのー、本当にね、重要だと思ってますね。それがどう動くのか。それまでにですね、私もですね、そのこうしてですね、説明をし、その考えをですね、あの説明すると。前置きですかね。あの、しておかなければいけないと。 いうふうにですね、あのー、思ってやっていますので本当に真剣にですねあ や, い や, でい や, やっていった方がいいと思います本当に本当にもう時間ないと思いますないです本当に2018年でしょっていうか仮に2018年だとしてもあのー、オリンピックのあれもありますし2020年の件もありますし それから、えー、イルミダティカードの、予言カードのこともありますので、いろんなことがですね、情報としてあります。なので、その中で自分でですね、その、ちょっとごちゃごちゃして分かんなくなってしまうと思うんですけれども、しっかりとですね、自分っていうものを持って、あの、いかないと、これから先はですね、ちょっとね、 難しいのではないかなというふうに思いますので、はい、まあね、ちょっともう早く、早くしてくださいっていう感じなんですけども、もお金が、むら、あり余ってるって言って言いますけど、ですね国民の皆さんはですね、お金がね、ないと思いますね、そんなに。うん なので、もうその。あのー、できるだけのね、人たちがですね、本当に幸せにですね、迎え。くれるようにですね。本当にね、していかないと。呼んでください。<笑>なので、私ももう協力します、本当に。はい。もう目いっぱい、精一杯ですね。もう限界まで。はい。まあ、そういう。 気持ちであの提示していますので、えー、よろしくお願いいたします。